じゃあ、えっと、その部分空間の話を踏まえてその今日 の, あの後半のテーマでやります線形写像の増と書くというあの話をしたいと思います。で、えっとまあ、こ, のここではです、ね、その線形写像としてその N 項の数ベクトル空間から M 項の数ベクトル空間へ の, あの線形写像 F をあの考えますけれども、えっと、ちょっと すみませんこのスライドはあの空白なのはあまり意味はなくてただ単にこれを書いて次のスライドに行こうと思ったらちょっと空白になってしまったんですけど、まあ、こういう F を考えるとでその時に、えー、と F の像と書くっていうのをあの次のように定義しますでこれはあのうんと別にこれ線形写像に限らずこれは写像の 像とか角っていうことをあの概念を定義することができますので、まあ、そこに注意してください。線形写像とは限らないんですけどあのこの写像の像と角っていうものが定義されます。でまずこの F の, あの像なんですけれどもこれは何かっていうと今 F はあの KN から KM までの写の像なんですがこの KM の全ての弦をこうバーッと F で写していった先ですね。 そのこととを、F、の像いいうふうふに言います。これは割と分かりやすいですからねあの。行った 先, 行った先あ、この斜線の部分ですね、図でいうと。で、えー、と注意してほしいのは、像っていうのは行った先の集合、もしくはベクトル空間の部分集合であるということに注意してください。こ, れこっちの方ですね。右側のこの斜線部分のことを F の像と呼びます。いいで、しょうか。でもう次に F の角というのを定義なんですが、 今度はですね F をあじゃあ、えっと、KN のです、ね、点を F で移したときに、まあ、いろんな点に移りますいろんな点に移るんですけれどもいくつかの点は多分この KM のこの0に移ることでしょうで角というのはこの移る前の点の中で F で移したら0に移る点全体のことを言います F で移して0に移るあの点の全体ですね でですのでこの角はですね先ほどの像とは違ってこの移される前の集合の部分集合であるということに注意してください。あとまあ数式で言うとあのこんなふうに書きますけれども一応あの kn 移、まあ、される前の点の中で f で移すと、まあ、0に移るような点全体というのがこの f の角の定義です。まずこの像とと角いう あの定義をきちっと押さえることが大事です。いいでしょうかこの線形写像に関してはこの像と隔離について特別な性質が成り立ちますので、まあ、それがです、ね、テキストにも教科書に書いてありますがまずそれについてあの説明しておきます。えー、っと まああのー、今ですね、F を線形シ像としているので、えー、ですけれども、で、線形シ像に、F が線形シ像の時の、えー、ときに、次の性質がゾと角にして成り立つというのが、まあ、あのここであの皆さんに押さえて い, ていただきたい大事な点です。まず1点目は、そのイメージ F ですね。えー、とイメージ F は、えーと、KM の部分空間であると。ちょっとスライド戻りますと、イメージ F というのはここでしたね。ここっていうのは、 F が線形シ像のとの時にはこれは部分空間になると単なる部分集合じゃなくて部分空間になるというのが大事ですで2つ目は、えー、とカーネルの FF の角ですね F の角は k 路の部分空間になっているとでこれも前のスライドで、えー、この部分ですねこの部分は単なる部分集合じゃなくて F が線形シ像ドウの時はあのこの k 路の部分空間になっていることが大事ですでさらに、えー、と F が単車であることの、えー、と必要十分条件として えー、F が単車であるならばこの F の角はあの0ベクトル1点だしあとその逆も成り立つすなわちえと一般に F の角というのはまあこういう形の部分集合だったんだけれども F が単車の時かつその時に限ってこ の, あのカーネル F っていうのは0ベクトル1点だということですね0ベクトルから0ベクトルにしか映らないということを言ってるっていうこの3つのことに注意してくださいえと一応証明もあるんですが まあ、あの数学類の授業ではないのでここではあの証明は省略しますけれど時間の都合まで証明は省略しますけれども、まあ、あの興味のある人はあの読んでもらいたいと思いますしあのからない証明を読んでてわからないことがあったらあのまた質問に後で個別に答えたいと思います。で,、えー、っとで今日ですね最後にあの皆さんに お, あのお伝えしたいのはですねじゃあその F の像と角の具体的な あの空間部分空間って言ってましたからね部分一応まああの先ほどの定理はこういう性質が満たされるということで抑えて お, おいていただくことにしてま あ, あの皆さんにとっては多分計算の方が大事でしょうからそのこの F として線形作動が与えられたときにそのイメージとカーネルっていうのをあのちゃんと計算できるように、えー、と手順を示したい例題を打って手順を示したいと思います。 えー、とまず、この F という線形シャドウをですね、こうい う, ような形で与えられるとしましょう。一応、F が、これが線形シャドウであるということはまあ認めていただくことにします。この時に、その F の像と角を求めましょうということで、まず、こ の, あのやり方についてはですね、教科書の例題の解き方は若干異なりますので、この説明、これからよく聞いておいてください。 えー、とまず F の表現行列を求めます。えっ、ー、と、これ、あの、ちょっと時間の都合で、どうしてこうなるかは省略しますけれども、この場合はこ う, こういう形になるっていうのは、あの、まあ、この線形作の形から導けるというのは、後で必要な人を復習しておいてください。1122っていう行列になります。で、えー、とイメージ F の計算なんですが、まあ、今日は手順だけ示します。まず、A の点値行列をとります。 そうしますと、この場合は A の点置行列は1212になります。で、2番目に、この A の点置行列の簡約階段行列を求めます。えっ、ー、と、ここでその簡約階段行列は多分春学期の授業でやったと思いますので、あのよく皆さん復習してください。とりあえず、やったということで、やったということにしますと、実はこの場合は簡約階段行列は1200っていう行列になります。で、3番目に、この 解約階段行列にしたものをもう一回点値を取って元に戻しますそうしますと1、0と、2、0っていう形になりますで最後にこの戻した行列のですねこの非0の列を取ってきてその線形結合を取りますこの場合非 0, 0でないベクトル列ベクトルは1、2ですからこの1、2の線形結合っていうと結局1、2の c 倍ですねスカラ倍ですね でこの問題ではこの 1a の c 倍っていうのがこの線形写像の増空間イメージっていうことになります。ここまでいいでしょうか。じゃあ次にカーネル F の計算なんですがこれは実は連立一時方程式でですねその a, a でこの x1x2 を移して00に移る点 というのは、あのこれ、見方を変えれば連立時方程式なんですけども、この連立時方程式の基本解を求めるということになります。と、まあ、状況によってはこれ、解が無限個あるかもしれないんですね。まあ、もしかしたら解が1個かもしれません。というわけで、手順としてはまず A の、ここでも簡約階段行列を求めまして、えっ、ー、と、それを A 出しておきますと、1100っていうあの行列になります。で、 えー、とここからですねその基本解を求めるってやり方は多分春学期の内容にありますんで各自えと復習してください。でそうします と, えと実はこの連立式方程式の基本解というのはス1 1の α 倍という形で表すことができます。それでえこ の, あの F のカーネルはそのこの形の空間になるというのが結論です。 ですので F のカーネルを求める際には連立値方程式を解くというのが基本だというふうに押さえておいてください。ここまでいいでしょうか。はい。えー、ということで今日はですねそのまあ線形写像と行列の対応とそれからあとあの線形あ数ベクトル空間の部分空間の概念それから線形写像の像と書くというあの大事な部分空間の話を。 そのの計算の仕方を説明しましまたで、えー、と次回はあのこの続きですねセクション5、教科書でセクション 5.3 でその、まあ、線形 結, 結合と部分空間というタイトルなんですけれども、貼、えー、られるという概念と、それから、えー、と基本ベクトルの像と部分空間の関係について、えー、見ていきたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。じゃあ、ひとまず今日のあの講義の説明はこれで終わりにしてしまいます。お疲れ様でした。